いやさんあの前半、はい、アフリカですとかあと日本の取り組みを伺そうですね、いましたけど、はい、いかがでしたか。い や, やっぱりあの地域の問題とか特定地域だけの問題ではないというのが非常によくわかる事例だなと思いましたね、で特にあの児童労働っていうその、児童の問題ではあっても、やっぱりその環境を作っている大人の問題、僕たちの問題なんだというところは、本当にエ s さんの活動を通してすごく感じたところですし、皆さんにもより深く活動についても知っていただきたいなと思いました。 はいありがとうございますじゃあ後半引き続きまして認定 NPO 法人エース代表の岩月由佳さんをお迎えしています岩月さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますで前半ではガーナですとかインドそして日本における児童労働の問題についてお話しいただきましたで後半はですね6月12日の 児童労働世界でに向けた取り組みですとか、岩月さんがエース設立をですねした経緯ととお話を伺っていきたいと思います。岩月さん、改めてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずあの児童労働世界でがまあ6月12日ということなんですけども、また今年は国連が定めた児童労働撤廃国際年というのも聞いております。あのそちらのですねお話を伺えればと思います。 はい、ありがとうございます。そうなんです。2021年は国連が定めた児童労働撤廃国際年。すごいもう漢字が続いちゃってごめんなさいって感じなんですけれども、<笑>あの、特別な年なんですねで。なぜ今かというと、実は SDGs、持続可能な開発目標の中の目標8、ターゲット7に児童労働の撤廃が明記されているんですね。 そそその期限が、ななななんと2025年なんんんと年ででですすす、よううね、世界に1億5200万人いるっていうのが2017年の発表でそのペースだと今の減少ペースだとなかなかとてもじゃないけどそのゴールっていうのが達成できないような状況の中で世界中の人がもっと関心を持ってアクションを起こさなくちゃいけない。 という認識からアルゼンチンが国連で提案をしまして、はい、あの国連が定めた自動労働撤廃国際年ということになりました。でこのそれに加えて6月12日というのが自動労働反対世界デーなんですね。これは児童労働の最悪の形態の自動労働の条約ができた日を記念して、えー、作られたものなんですけれども。 私たちもそれに向けて今、いろいろな企画をしています。一つはですねあの日本からももっとコミットメントを示したいという思いがあって新聞広告を6月12日当日に予定しているのとそれからその日にイベントを行ったりですとか次の翌週には多分記者会見をやったりですとかそういうような活動を予定しています。はい 実はあの、児童労働の世界推計って4年に1度発表されるんですけれども、はい、今年がちょうどその年なんですね。そそうなんです、ね、そうななんんですですすね6月10日に発表されるって今、聞いてるので、まあ、その発表を受けて、それを皆さんに知らせていくっていうことをやっていけたらなって思ってます。 でも4年四年シとの統計は去 年,、まあ、年、過去4年間取りためた統計になるんですかね、そ, れそうですねあの大体いつも1年前にアベイラブルな統計を使って推計するっていう感じなので、うん、細かいこと言うと国によってその最新の統計が違ったりするんですけどあのなので、多分二2020年時点のデータを使って推計をして。 今年発表って形になりますねなるほど、いや、でも、その去年とか新型コロナウイルスの影響で、うん、先ほど前半でお話しいただいた通り、学校に行けないなら働けですとか、ちょっとあの自動労働のこの統計というか、数というのがちょっと悪化してるんじゃないかなって思うんです。うん、ででそれがありつつ2025年までに といううののは結構な道のりだと思うんでですすけどもいかがですかいや本当におっしゃる通りでだからこそ今年もっとアクションを起こすためのコミットメントをしてほしいっていうのが、うん、この撤廃年の狙いなんですね。でそこで我々もエースとしてそしてあのエースが事務局を務める児童労働ネットワークとして、うんえー、活動してまして、えー、6月いっぱいがトップ児童労働キャンペーン なんですねで、えー、ハッシュタグをつけて発信してもらうで、ご自身のコミットメントを表明してもらうっていうことですとかあとは Facebook の, あのアイコンにフレームをつけてもらって感動してもらうとかあの本当に小さなアクションではあるんですけれどもあの私たち自身やっぱりこの児童労働をなくそうって思った時に そこにその意思がないと難しいんだなっていうことをすごく感じているのでそういう意思を表明するっていうことをぜひやってくださいっていうことをあの皆さんに呼びかけています。でそういうのを見ていただいたり盛り上がってくると日本政府も無視できなくなってくるし企業もあこんなに児童労働に関心を持っている人たちが多いのであれば自分たちももっと 積極的に活動しなければならないっていうふうに思うんじゃないかなって思うのでそういう一人一人のアクションっていうのが大きなお礼に繋がっていくといいなというふうに願っていますありがとうございますその新聞の広告を見てあ、こういう日があるんだな と思うだけではなくてやっぱりこの一人一人の一歩が国だったりあの企業だったりを動かしてでその先にいる人たちをやっぱりあの救っていくのではないかなとお話を聞いて思いました佐藤さんぜひ ア, アクションを、うん、はいたくさんの人にそうですねいや本当に前半でお話を伺った通りこう消費者としてできることまずは知ることそして買った先に何があるのかということを考えることっていうのもぜひあのこうしたき日をきっかけにですねより深く知っていただけたらなと思いました はいいありがとうございます、まあ、このようにですねもう岩槻さん、すごいいろいろパワフルに動かれてるんですけどもそもそも論としてこのエースを立ち上げようと思われたきっかけというかですねそこを話しいただけますでしょうかはい、はい、あのー、まだ学生だったんですけども実は世界的なムーブメントがあるっていうことを知って。 日本でもやろうと思ったら日本の NGO がどこもやらないっていうのでじゃあ6ヶ月限定で学生で NGO をやってみようって思って始めたのがエースだったんですね。で児童労働に反対するグローバルマーチっていう世界的な活動にこうして大阪と東京で実際にデモ行進みたいなマーチをしましてでも怖くしたくなかったんで風船持ったりンバ、うん、隊が一緒に歩いてもらったり。<笑> こういわゆるシュプレヒコールみたいな感じじゃないマーチにしたくってでもその時に動いたらいろんな人が協力してくれたんですね思いがけずこの学生のよくわからない人たちの集まりにそれですごくそれが大きくってもったいなくなってでそのままなんとなく続けてたんですけどみんなメンバーがバラバラになっちゃってたんであのどうしようかってなってた時にまた 東京にメンバーがこう集まって、はいで2002年ぐらい、2001年かな、2001年ぐらいから、97年に設立して、98年にグローバルマッチやって、でまた2001年ぐらいから、まずメールマガジン出すところから始めようよって言って、あの当初まだ少なかったんですけど、メールマガジン出し始めて、でそしたら、インドから電話がかかってきて、サッカーボールのキャンペーンやるから、 2週間後にサッカーボール塗ってた子連れてくんで、記者会見開いてって言われて、えってなって。2週間後ですか。そう。で、私たちみんなその時別の仕事してて、あの、有給スタッフ、お給料もらって働くスタッフは誰もいなくて、みんなボランティアだったんですよ。だからみんな有給取ったり、仕事休んだり、いろいろしながら結局準備して、でその時来たのが、ノーベル平和賞を後に取る、カイラシュ・サティアルティさんっていう。 あのインドの NGO 活動家でグローバルマーチ私たちが一番初めに活動したグローバルマーチの発案者でもあるんですけどとソニアさんっていうサッカーボールを塗っていた女の子が来てくれてでそこで記者会見をやってでそしたら本当にたくさんのメディアの人が関心を持ってくれたりあのしてくれたのとやっぱソニアさんが実際日本に来て目の前で話をしてくれてサッカーボールは大人が正当な賃金で 作っったものを使ってくください子供は学校に行くべきです、うん、そのためにどうか協力してくださいって言ってくれて、まあ、本当にその児童労働って一言じゃなくって自分たちの身近なものとこの子がつながってるんだっていうのがすごいに落ちてそこからそのエースとして NPO 法人化してやっていこうみたいな感じになったんですよね、うんうん、はいそんな感じの始まり方でした。 なるほどでも学生の時から始めて、ね、あの続けるってやっぱりすごいパワーもいりますしあの大変な時もあったのではないかと思います。で結構やっぱり岩槻さんってこう、はい、なんかとにかくパワフルで突き進んでいくというイメージがあるんですけども<笑>逆にストレスとかって解消法とか何かありますでしょうかというのがですねやっぱり ng を目指す方とかあとかあ新しい NGO 入った人ってこう本当にこうストレス解消法知らずにです、ね、本当にこう疲れちゃう方たちもいるので、うん、ぜひ岩月さんからこういうので解消してるよっていうアイディアがあるとみんなちょっ と, かなと思いました、ねうん、いやなんかやっぱねあの NGO って自分を犠牲にしなきゃいけないと思ってる人結構いて、うん、でもそうじゃないよねってあの私も多分エースのスタッフもみんな思ってて自分を犠牲にするしないでも成り立たせられる。 っっっててていいううに思ますのが一つと私自身はあのあのもちろん大変なことが多くて、まあ、大変な時の方が多分多くて、うん、<笑>でもま あ, あの子供がいるのであの子供たちといる時はもう完全に切り替わっちゃうのであのきっとあなた子供産んでなかったら過労で死んでるよって言われたことありますけどきっとそれは私にとってもすごく大きかったし。 あとは運動したりとかテニスしたりとかあのそうやってあのあの意識的に 時, 時間をとってリフレッシュしないとやっぱりなかなか続けられないなっていうところもあるので、うん、そういうふうにストレス解消してるかなと思います。うん なるほど K さん、やっぱりこう切り替えって大切ですよね、はい、またいいいです ね, ですねいや、本当にそう思います、あの特にこういう仕事って、あのどうしてもこうもっともっとやりたくなってしまうというか、できる限りこうつい自分を注ぎ込んでしまいがちですけれども、まあ、自分が倒れてしまったら、やはりもとも子もないので、長く続ける、そして実際に続けられたこのエースの中での岩槻さんの活動に、ちょっと僕らも本当にたくさん学ばさせていただきたいなと思ってます。 ありがとうございますで岩槻さん、まあ、今ご自身のちょっとストレスのことと解消法とかあと、その NGO の人ってやっぱりこうね自分を犠牲にして働くみたいなところ確かにあるかなと思う中で A さんはこの団体としてこの働き方を変えていこうというアクションを今、起こされていると聞きました。なんと私あれ もう5年前ですかね、エースさんのオフィスにお伺いして、ちょっとあの、はいはい、いろいろ情報交換したんですけど、そのオフィスがなくなって、今、まあ、いろんな動きがちょっとあるので、ちょっとそこを教えていただけますか。はいあの実はあの、エースが事務所が入ってたビルのオーナーさんから、もともとあの従業員増えて拡張したいので、あなたに貸しているお部屋も使いたいから、 申し訳ないんだけど出てってくれるって言われてたんですね、うん。<笑>っていう事情があって、もともともう出なきゃいけないっていう状況の中でコロナが起きたんですよ。それで、探してたんですけど、事務所、どうするってなって、もともと在宅勤務できるように、ほとんどオンライン化されてたんですね、エースは。前から在宅勤務 OK だったんです。そそれででもうじゃあいっそのこと事務所なしで 手放してみんな在宅にしようって言って、えー、2020年の7月末に事務所を手放しましたなのであのもうすぐ1年なんですけれども私自身あの子供がいることもあって事務所に行かなくてよくなってすごく助かった部分があって通勤時間がないもう家事してすぐ会議入れる。<笑> <笑>っていうのが本当ありがたくてで計算したらスタッフがスタッ フ, スタッフが往復2時間で、うん、あの1ヶ月ああ通勤時間が往復2時間と仮定して20日で12ヶ月で15人だと7200時間<笑>すごいですね<笑>数字で見るとその本当に削減の効果が見るときますね<笑>そうだからこう時間が増えたっていう部分はあの自分の実感としてはあります であの他にも他のスタッフにいろいろヒアリングしたときにやっぱりあの通勤の混雑がすごいストレスだったことが、うん、通勤しなくてよくなって分かったとかあの仕事に集中しやすいとか家族とか育児との時間が増えるとかあと前は在宅勤務の人が一部いて事務所にいる人が多数だったのでなんか在宅勤務の人が聞こえにくいんだけど言いづらいとか。 なんかこう、うん、あと事務所でいろんな掃除とかいろんなことを在宅勤務の人があの事務所にいる人ほどできないので、うん、その辺の不公平感と か, なんかそういうのがあったんですけど今みんな同じ条件になったからそういう意味ですっきりみたいなこととかあと睡眠時間とか自分時間とか趣味が増えた、趣味の時間が増えたっていうスタッフもいました。うん、でで、もなんか一方であのー こう立ち話とか雑談とか、やっぱオンラインだとしにくいんですん、わざわざ話しかけないといけないので、で今、ヒルミーティングっていうのは毎日やっていて、そこで全体のアナウンスとかしてるのと、あのオンラインであの朝、修行するときに書くんですね。で、あの終了するときの報告書くんですけど、その時に、いや、今日は子供がなかなか保育園に行ってくれなくて大変だったとか<笑>。 今日は行かないって言われたんで、子供がいる中で仕事ですとか、なんかそういうのを書き込んで、他の人がわかるみたいな感じでこうコメントしたりとか、そういうアトリがあって、実はあの今完全フレックスなんですね、エースは。だから朝5時から夜10時の間の好きな時間に働けばよくって、かつ1ヶ月の所定労働時間を好きなように使っていいので、 例えば、今日は子どもの保護者会があるんで、午前中だけ働いて、午後あのちょっと抜けて、また戻ってきますとか、そういうのも可能ですし、うん、あの時間単位の有給も取れるので、うん、そういうこともできるしあの、すごく働き方がフレキシブルにできるようになったっていうのはありますね。なんで、私もあのどうしてもこの日に絶対終わらせたいっていうようなことは、朝早く起きて、ちょっとやって。 それから家事して子供たちが送り出してまた戻ってみたいなことをする時もありますし、あの本当にこう自由に自分で裁量を持って時間を使えるっていうことで、あの自分自身もやりやすくなったなっていうのは感じています。ありがとうございます。あでもすごいこう革新的というか、でもなんか NGO のスタッフって本当例えば結婚したとか。 子供ができたとかなるとこの働き方無理だよって言って辞めちゃう人とかも多いじゃないですかでもこういうねそれでいて緊急救援とかなると本当にこうずっと張り付き体制になる中、まあ、緊急救援で張り付くけどでも1時間だけやっぱりここ抜けていいよとかそういうフレックスな なものがないとちょっと離職っていうのも多くなっちゃうんだなって思いつついやすごいあのね素晴らしい取り組みだな、うん、ありがたいなと思いました。い、うん、さんかかがで す, かです、ね、この働き方を、うん そうですね、いや、本当にあのメリットもたくさんありつつも、もう一つ、本当にあのこれを実践されてみて、初めて見えてきた、このできないことっていうのが可視化されたことってすごく大きいことだなと、本当にあのコロナ禍の中でさまざまな人が言ってることですけれども、感じましたね。例えばこの雑談、本当にこの雑談が多くのものを生み出してきたけれども、<笑>じゃあ、いざ業務として雑談しなさいと言われると、それは雑談にならないということであったり、<笑>あとこの非言語のコミュニケーション、どれだけ伝わってきてたのかということを気づくことができた。であの気づくことができたら今 足りないことでも例えば本当には s さんが採用している働き方の中でもおそらくそれをちょっとずつ改善していったりっていう新しい働き方っていうのがリアルに見えてくるんじゃないのかなっていうことをすごく感じましたねはい、ありがとうございますいやでも本当にあのまだこれからもあのいろいろ改善のチャレンジされていくんだなと思っておりますはいで。 このですねまあ、の岩槻さんとしてこれから NGO や NPO ワークを目指す人たちのちょっとメッセージというのをちょっと働き方というあの文脈の中でもいただけますででしょうかそうかそすね。あ の, の場合はその比較的あの業態としてもその在宅勤務がしやすいとかあのいうところがあるのでその NGO の中でもその 緊急救援とかねやってるところはなかなかそうもいかないだろうなって思ってるんですけどあのなのであのそういう意味で、まあ、在宅勤務っていうのはこう、まあ、たまたまエースの業務状況だと課だったっていうことだと思うんですけどあのそもそもそれも含めてどうして今こういうふうな組織になってきてるかっていうと多分あの一人一人が 抱えている夢だったり、ビジョンだったり、こうしたいっていうようなことと、そのエースが目指しているパーパスというようなことを、どうやって重ね合わせて、その一人一人の人が自分自身の仕事にやりがいを感じながら力を発揮できるのか、っていうことをあの結構真剣に考えて活動しているんですね。だからそれによって、 あの、担い手が少なくなるところは、あの、もしかしたらだんだんとこう、その授業は少なくなっていくみたいなことがあるかもしれないんですけど、あの、それでもいいかなと思っていて、今、あの、エースの、こうの組織のあり方っていうのが、なんかこう、誰かが決めて、それでみんな、はい、行きましょうっていうよりは、あの、もう少し、ボトムアップな感じで、 それぞれが自分がやりたいなとかいいなと思ったことを、そのエースの全体の方針と重ね合わせながらやっていくみたいな感じになってるんです。だから、あの、そうですね、その本当に、あの、一つ一つの NGO がそれぞれ違うので、あの、それぞれだと思うんですけど、なんか、 せっかく自分たち自分自身が国際協力の仕事に就きたいとか自分が描いている世界がこうあってほしいっていうところに貢献したいっていうふうな思いを持ってこの業界に入ってこられるのであればやっぱりそれがどういうふうに実現できるかっていうことをそれぞれが今いる場所それから今入ろうとしている場所で どう実現できるのかっていうのもこう一緒に考えていけるといいんじゃないかなって思います。うん、はい、あの岩崎さん本当にいろんなお話ありがとうございました。とあの前半戦のですねあの児童労働のお話から現地での活動の様子、そして後半戦では。 エース設立のきっかけまたですねあのお仕事に向けた思いを岩月さんから伺いましたでここまでお話をまあ聞いている皆さんはですねあれエースに関心持ったんで何かアクションを起こしたいとそういう方もいらっしゃるのではないでしょうか岩月さん関心持った方ができるアクションということを教えていただけますでしょうかはいありがとうございますあの先ほどご紹介したあの。 自動労働ネットワークのストップ自動労働キャンペーンもあるんですけれども、あのぜひ皆さんにご協力を私からお願いしたいと思っているのが、この ACE SDGs プロジェクト2021というクラウドファンディングなんですね。で、実は ACE の活動っていうのは、その大部分がご寄付で成り立ってまして、インドやガーナ、そして日本の活動は、本当にそのご寄付なしでは成り立たない中で、コロナ禍もあって、 ももとと予定していたご寄付がすごく減ってしまったりとかそういうあのことも受けながらなんとか活動を続けているという状況です。で今年児童労働撤廃国際年で我々もぐっとギアを上げて入れていかなくちゃいけないタイミングなの で, で今回のクラウドファンディングはいつもよりも金額を高く設定してチャレンジをすることになっています。 なので、あのぜひ、このクラウドファンディングへのご寄付ご協力いただきたいのと、あの自分もちょっと寄付は難しいんだけどよな、っていう方がいたら、あのこの動画見たよっていうことと一緒にあのシェアをしていただくとか、そういうご協力でも大変ありがたいので、このクラウドファンディングを知っていただくっていうことにご協力いただければ嬉しいです。 はいありがとうございますこのクラウドファンディングもちろんあの寄付をぜひお願いしたいのとあとシェアをしてたくさんの人がこの児童労働の課題に気づいていくそのシェアがやはり大きい応援になりますのでぜひ皆さんよろしくお願いします本日は認定 NPO 法人エース代表の岩月さんをゲストにお話を伺ってまいりました本当にパワフルなメッセージたくさんいただきました、はい、佐藤さんいかがでしたか 本当にあっという間でしたね。前半もあの後半も本当に岩槻さんの熱意がこう画面越しに伝わってくるようなお話を伺ってきました。で、あの僕もこうメディア NPO として発信を続けてるんですけれども、やっぱり本当にこう現地に寄り添って活動されていて、アドポカシーも続けていらっしゃる団体っていうのは本当に問題を長く深く伝えることができるなと、それはまたメディアと違う役割を担っているなと思いましたし、本当に長く継続していくために組織のパーパスがあり、そしてそこに関わる方々のパーパスがあり、それをどうい う, ふう方向にこう合わせて ていくかということを岩月さんが実践されているまあそこがエースの軸のようなものなんじゃないのかなということを感じさせていただきました、えー、本当は本当に今日は貴重なお話をありがとうございましたありがとうございま す, いますはいでかつですね今岩月さん最後おっしゃっておりましたがあのクラウドファンディングの挑戦、はい、1000万を目標に走っております、はい、で皆さんもぜひ自動労働ねコロナ禍でさらにちょっと大変になってしまったけども2025年までに 向けて20 2025年に向けて走り出さなきゃいけないこの現状ですね。あのシェアだったり寄付だったりで皆さんを支えていただきたいなと思いました。鎌倉さんありがとうございますまあいま。ありがとうございましたえ。視聴者の皆さんも最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回 NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。